こちんはにストでーすえー、今回もバニーマンやっていくんですがあまりにも凌河さんが下手すぎるのでクビにしました今回はめっちゃうまい人を助っ人に呼んでますどうぞ ジャジャホ、こんにちはダコです。よろしくお願いします。お願いします。ますあのね、ヨガさんよりはるかにうまいっていう噂を聞いたんで、ヨ<笑>ガくんは下手すぎ。ま<笑>ず<笑><笑>見てて、ね、もどかしかった。<笑>ね、なぜできないんだろうみたいになってるね。<笑>そうそうそうそう。十五からかなから。スタート。うん。十五からスタートします。なるべく人参拾いながら。 もちろん早めに行こうって感じで、はい、分かりましたこれがピンク俺ピンクねてておお雪だなかよいしょいけー<笑><笑>じゃあゃ<笑><笑>っちい<笑> あれうまいって、あれいやいやいやいい落ちてたけど違う違 う, 違う違う、違いけるいける、まだいけるここ OK ほら、ほら、ほらここ、こ, こ, こ, こよしいやー、俺の方がうまいな よしいい ね, こ れ, <笑>いいね こ, れ<笑>これ。見えない<笑>早く あ, あの滑るんすよ<笑>。 よしよっよしあっ そ, そういくのね。こじてくる。 ね, ないねあ最初っからじゃないかえい。 ハハハハハハハハハハハハどうなってんのこれほっよしほら持 っ, て<笑>き持ってくるんだっておっきいってくるんだってええハハハハハハハハハハハハハハハハハハハえハハハハハハハ はい、ちょって<笑>ちょいいねー。 プロさっき下がったけどえいやもう何もないです<笑>早ういけウいーンょうわ ックうわ<笑><笑><笑>いそよし。 でしょあ<笑> こ, れこれもだよあ<笑>いやっ。 これ誰誰も誰も下掴掴掴んでないけど大丈夫こ れ, 大丈夫でしょうこれむむいやこの ま, ま行けばいいやこ、ね、これれああああんじゃん<笑>あら。 あ う, まいいあどどうすいません いきるいきるいき る, いき る, いきる<笑>地味だなこれ。あー<笑><笑>これ怖いな。おっ。これっとかないでおあーちょそれよくないあーちっちあっ、えー、俺がネガをつかんで。そうそうそうそが氷をつかんで。 これ大丈夫なのまたひっくり返んないこれ<笑><笑>ちょっと待ってグローッ引っ張るなってこれいいんじゃないいけ<笑><笑><ケ>ーう はい。 調整しよう。<笑>オッケー。で、こうここ。あ素晴らしい。まずるっぽい。ああイージー。ま<笑><笑>クリアしたからいいでしょう。うんまあまあ